そこのあなた、めちゃくちゃコスパがいいスマホ見た目にインパクトがあるスマホおしゃれなスマホ遊び心があるスマホこういったものを探している方はこの動画必見ですはい来ました出しました大きいローー、はい、よいしょカメラ OK 音 OK 役者 OK よいスートはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督です はい。現在こちら iPhone8 Plus を使っております。なぜ今回 iPhone 持っているのに購入したかと言いますと、なんとこちらですね、もう4年ぐらい使っております。そろそろ充電がね、荒野行動とめちゃくちゃ面白いゲームにハマっておりまして、ガンガンガンガン減っていくのね。というわけで iPhone を使って約10年のヘビーユーザーです。買うんだったら iPhone 以外のスマートフォンは考えられないくらい。スマホは絶対に iPhone の最新機種です。ただね、高いんですよ。お金ないんですよ。じゃあまあちょっとし ぶりたいから、安いスマホ買おうかなみたいなサブスマホ 安いスマホを買おうかなというわけでですね、今回探しました。安いと言ってもね、しょぼいスマホとかだったらね、意味がないので、そこで出会ったのが、TCL10 Pro。商品実物こちらにあります。こちらです。中国のテレビメーカーの TCL コミュニケーションズというところが発売しています。Android のスマートフォンとなっております。なんとこちら、日本ではあまり馴染みがないかと思いますが、世界第2位のシェアを放つテレビメーカーとなっております。こちら発売日が2020年の5月。スペックはこんな感じ。 普段使いに関しては全く壊らない処理速度を持つアンドロイド型のスマートフォンとなっております。はい。じゃあそれぞれのですね、特色を詳しく、この機能がいいなってところをえりすぐってお伝えします。 のカラーがフォレストミントグリーンとエンバーグレーというものがございますプロフェッサー cpa がですねスナップドラゴン675メモリーが6日が一般的にメモリーは4ギガあれば十分ですなみにこのメモリーがですね少なかったらどうなるのかと言いますとたくさんフォルダーを出したりアプリを立ち上げると動作がちょっと重くなったりします逆にねメモリーが高すぎると、まあ、消費電力がそれぶん上がっちゃうというわけでですね監督6ギガちょうどいいと思いましたそしてストレージまあこれ結構重要なんですよね監督の友人もですねストレージが足りなくてゲ ゲームが入れないとかですねこの公約王とがですね 6GB ありましてパンパンなんですよちなみにこの監督の iPhone64GB ありますが動画を入れると結構容量圧迫します今回はこの 64GB のさらに上を行く 128GB なんですよねすげえな頼れる iPhone ユーザーの方は外部ストレージは iPhone 使えないのが一番でかいまあ、デメリットなんですけども Android 型スマートフォンなんでマイクロ SD カードになりますが入れることができます監督も早速ですね SD カードを先に購入しておりまして1 2 0 128ギガのこちらを購入しましまたはい、ということでですね、もともとある 128GB とえ、さらに 128GB を足したので、合計でこんくらいの容量が使えちゃいます。あとですね、簡単な仕様で紹介していきます。まず当たり前ですけども、Wi-Fi も使えます。Bluetooth 5.0 も対応。インターフェースは USB 2.0。嬉しい 3.5、イヤホンジャックえ。その他にですね、指紋認証、顔認証、GPS、加速度計、ジャイロ、近接コンパ、NFC、Google Play なども対応しております。アプリの起動速度は のグレードよりかはちょっと踊ってしまいますが、普通に使う分には全く困らない性能を持っております。はいで、バッテリーが4500ミリアンペアアワー 18w の急速充電に対応クイックチャージ 3.0 が対応しておりますので、フルチャージが約2時間ちなみにですね。このクイックチャージ 3.0 はですね。スマートフォンのバッテリーが0から 80% の時までは一気に急速充電をされ、80から今100まではですね。バッテリーに負担をかけないようにゆっくいと上がっていく仕様となっております。はい、なお、このクイックチャージに関しては利用している。スマ スマートフォンと充電器と充電ケーブルこの3つが揃った状態で使えるというものとなっておりますのでご注意ください最大稼働時間は18時間最大待ち受けだけですと300時間を持つことができますはいではですね早速中を開けていきたいと思いますケース大きいですよねでは開けていきます えー、はい、来ました出しましたーえー、なんとこちらですね。嬉しいことに、ケースはついております。はい、こちらです。ケースですね。まずは見てください。エンバーグレーのこの質感。エンバーグレー。高級感がかなり出ております。そしてこちらが、 液晶画面、ケースをつけます。ぴったりですね。純正メーカーの方がいいというレビューがあったので、つけたいと思います。かなりいいですね。重さも感じられません。付属品を見ていきたいと思います。えまずは、こっち 2.0 の充電ケーブル。結構長めに作られております。続きまして、TCR の TCR のロゴ付き AC アダプター。あとは、ペラペラのクイックガイドと、取扱説明書がついております。すべて日本語の取説となっております。 一回電源入れますか長押し。はい、来ました。TCL。このツヤがいいですね。ロゴが出ました。大きさ的には細長。画面サイトもですね、こんな感じですね。この部分、曲面なので、大体同じかと思います。ようこそ、SIM カードを移動していきたいと思います。この本体にですね、カードを抜くピンがありますので、iPhone の場合は、ここにですね、ちっちゃい穴がありますので、押すと出てくるので、監督はですね、こちら UQ モバイルの SIM カードを使っております。こいつを ここにありますのでこちら SIM と書かれておりますそしてこちらが、えー、SD カードとなっておりますのでというわけでですねこちら画面が来ました波打ってますが撮影するモードの関係でこういった人になっております実際の肉眼に関しては綺麗にサラッと写っておりますので気にせず見てくださいはいというわけでですね Wi-Fi を接続しまして今現在ですアップデート確認中となっておりますお、はい指紋認証のロック解除が出ました画面の下にここに光ってますのでここに何回かやっていくと徐々に指紋が認証されていきますえそしてフェイスキー、まあ、顔で 認証させます顔を使ってロック解除あこういう丸ですねこいつに自分の顔を乗せてジューシーちょっと左左下にするかもう一回やり直してできるあなたの顔が登録しました画質めっちゃ綺麗いちょっとこの動画で表現できないのが悔しいんですけどもめちゃくちゃ綺麗。設定完了きました 最初の画面がですね、この宇宙なんですけども、いやー、ちょっとね、これね、波打ってるんですけども、肉眼で見るとすごい綺麗。えー、これ写真思うぐらいめちゃくちゃ綺麗です、しかもですね、こちらもうサクサク動きます。引っかかることはありません。いやいいですよ、これ。 で、ここからですね、監督がピックアップした、これはすげえっていうですね、特徴を紹介していきたいと思います。画面はですね、有機 EL 製の曲面エッジスクリーン。ちなみにこの有機 EL とはですね、エレクトルミネッセンスの略です。こちらですね、特定の有機物質に電圧をかけると、有機物質自体が光る仕様、発光される仕様です。映像がとにかく綺麗になって、薄型になります。このスマートフォンもです今ケースついてるんでわからないかと思うんですけども、相当薄いんですよ、これ。あとこの有機 EL なんですけども、映像を映すためにバック クライトというものがあるんですが、こちらがですね、常に点灯しているため、黒の表現がですね、しっかりくっきりと映ります。実際にですね、監督なんですが、家電量販店にいた際に、有機 EL 対応のテレビと、有機 EL ではないものを比べると、もう全然違いました。色がくっきりはっきりと、明らかに有機 EL の方がいい。映画が流れてたんですけども、絶対こっち、絶対有機 EL って言えるぐらい、映像の質感がね、リアル。本当にこれはもうぜひ家電量販店で見てください。 ディスプレイが来ましたこちら、こち ら, のち こ, ちらこの部分がノッチで、水滴みたいになってるのがノッチ。iPhone の場合ノッチがついてるんですけども、インカメラがついてるんですけども、これちょっとだけなので、画面占有率がなんと 93%。解像度は 1080×2340 ピクセル。そして、より広い明るさの幅を表現できる HDR10 に対応しております。でこの HDR とはなぞ はい。ダイナミックレンジの略です。明るさの幅。最も明るい部分と最も暗い部分の差です、ね。より自然な感じに表現できるのが ATD-R の機能。はい。ただです、ね、この ATD-R なんですけども、ATD-R に対応したものでなければなりません。例えば、映像も ATD-R 対応。ただです、ね。このスマートフォンは強いですよ。例えば、ATD-R 機能が付いてなくても、こちらの機能。SDR、HD-R アップコンバート機能。こちらを使うことによって、通常の動画も ATD-R によ 近く atd r のラいいです最高えディスプレイは3つ。ブルーライト軽減。アイケアモード。ダークモード。はい。そして画面には先ほどご案内しました。指紋認証センサーですね、まあ。スピードとしましてはですね。ます用意 い,、はい。はい。これくらいのスピードですね。監督の iPhone のスピードだとした電源つけます。そして、まあ、これくらいのスピードですね、まあ。そう比べるとちょっと遅いのかな あ、そんな変わないですねあ、そしてここについてますインカメで顔認証もすることができます顔認証めっちゃ早いいきますよ通常はここでやんなきゃいけないんですけども顔認証の場合は一回ここをしますそしてはいええ、早くないっすかもう1回行きますよはいおらこれ はいや、素晴らしいですね。え続きまして、監督かなりですね、気になっていたカメラ機能、動画を作っているというわけですねで。特に最近はですね、料理の動画ですとか、あと外食した際の食べ物のこの iPhone でですね、上げているのですが、もう iPhone のカメラめちゃくちゃ綺麗なんですよね。最初から備わっています、編集の明るさやコントラストを上げるものを、さらに加えると、もうまさに一眼で撮った画質になるんですよね。果たして君はどうなんでしょうかね。android のスマホというわけで、こちらのスマートフォンにアウトカメラが4つも ついておりますこの左右はですね、フラッシュなんで、1、2、3、4つついております。で、さらに、ここのインカムなんて、5個もついております。最初ね、まあ、ガラゲーから入った身として、技術の進歩すげえなと、これから先、10年、20年だったらもう、20個、30個ついていゃないのかって、それはない。はい、というわけでですね、とまずアウトカメラなんですが、一番高画質なものはですね、6400万画素の広角レンズ。続いて、1600万画素の超広角レンズ。 え、そして、500万画素の、もう、真っ黒。真っ黒のレンズ。そして、え、約200万画素の、暗所撮影レンズ。まあ、暗いところで使うレンズ。え、そして、インカメの、え、2400万画素のカメラ。この5点が付いております。はい。え、ちなみに、オートフォーカス、ピントタッチしたりね、顔認証やったりできるんですけども、こちらなんと、オートフォーカス3種類も付いております。え、まず一つがですね、コントラスト検出のオートフォーカス。コントラストといえば、明るさと暗さを認識して、どっちにピントを合わせるかっていうのが、こちら。え、次まして、造 操作オートフォーカスこちらですね説明するのが難しいのでもし興味がある方はですねこちら検索していただけますと詳しい内容が書かれておりますので興味がある方はぜひ検索してくださいそして3つ目レーザーオートフォーカス簡単ですねレーザーをカメラからですねピーツ出してその反射の状況を検知してあここに合わせるべてその対象までの距離を測ってピントをフォーカスしてくれるというですね機能ですね、まあ、この3つのオートフォーカス機能がついております他にもですね暗いところに行くとローモードというです、ね。 画面がですね、暗所モードに切り替わるモードですとか、ハイブリッドズーム、こちら で, ですね、10倍のズームをすることができます。さらに、デュアルトーン LED フラッシュもついております。先ほどのですね、この2つのフラッシュですね。はい、で、今ご案内したものがですね、写真撮影についてなんですが、動画も孤立強いです。<笑>まずはですね、手ぶれ補正機能。いいよね。絶対欲しい。AI による動く車体追尾機能。これすごくないスマートフォンにね、例えばこれ徹底したらえ、それと追尾してくれるんですよ。いや、すごいね。はい、あとはリアルタイムズーム。 そしてスローモーションがですね、3つありまして、4倍、8倍、そして32倍。はい。で、あと動画カメラなんですけども、アウトカメラで一番高画質なものがですね、4K 撮影することができます。30fps です。インカメラのですね、一番いいのが 1080p で撮影することができます。まずですね、これ撮影のモードではないんですけども、スマートフォンの機能として保存した映像の中で自動で被写体を認識して、それと切り取って保存するというですね、機能もあります。はい。というわけでですね、監督が気になるですね、特徴を説明させていただきました。 E aí スーパーブルートゥース機能。こちら何って思うんですけども、簡単に言うとですね、自宅にあるブルートゥースの機器ですね、ブルートゥース内蔵のスピーカーですとか、何台かですね、持っておりましたらそいつらに、おお前ら、音出せって自然をかけまして、同時に最大で4台まで流すことができます。えー、その4台で流すことによって、やべえぞというわけですね。例えば、音が流せない状況で、同じ音出すからね、みんな同時にね。はい。そいつら、こブルートゥース機能で、それぞれのところから音が流れるという機能、という使い方もできます。すげえ。はい。それ 物理キー設定。これもね、普通のスマートフォンにはなかなかない機能。こちら、ここが電源ボタンです。で、左にですね、もう一個ですね、同じ位置にあるんですよ。こいつが物理キーとなっておりまして、1回押すシングルタップ。そして2回押すダブルタップ。そして最後、長押し。この3つを設定することによって、自分が好きな機能をそれに割り当てることができます。まあ、簡単に言うと、ショートカットキーみたいな感じですね。もうこの機能完結、すごいありがたいなと思いました。続きまして、IR リモート。こちらも なかなかないと思います端末上部にですね IR ライトを搭載しておりましてこちらなんとリモコン代わりになります設定は必要なんですけども大手家電メーカーとかであればテレビと、ね、接続することによっていちいちリモコン立たないでこれでもう操作できちゃいますこちらもぜひ今後活用していきたいなと思っております続きまして充電エフェクトがかっこいい充電やってみましょうかセットをしますとはいおおなんか動いてますよやばくないっすかえー なんか、おぉ、波打ってる。水入ってますよ。さすがにジャイルは反応しないのか。これ上がっていくと、こう満杯なんじゃないのかな。いや、かっこいいよ。多少消費電力は普通のやつには上がるけども、ほんとビィリるものだと思います。いや、いいいいいい。こういう遊び心、大好き。続きまして、OTG、リバースチャーチング。馴染みないかと思うんですけども、簡単に言うと、このスマートフォンが、なんと充電器になります。こいつに端子をつけることによって、まあ、友達が、充電がね、スマートフォンを出して、ちょっとつけることによって、 充電することができる。充電をこっちからじゃなくて、こっちから向こうに充電させることもできます。すごい。今のスマートフォンはこんなにすごいんですね。もちろん iPhone にはなかったですよ、こんな機能。今あるのかなわかんないけども。はい、というわけでですね、いろんな情報を調べたものを今紹介しました。実際にこの TCL を使ってみて、いいものはいい、悪いものは悪いというものをちゃんとしっかりとですね、レビューしていきたいと思いますので、今の時点で監督、めちゃくちゃ大満足しています。 PCL、テンプロですね、約2か月かな、使いました、そして結果が出ました、テンプロ、iPhone8 プラス、メインは、こっちじゃなくて、戻します、えー、なぜですね、戻すかと言いますと、まあ、監督だからこそ、絶対にこいつがいいとは言い切れません。 ただ、三つ大きな点があります。まず一つ目。まあこれ一番でかい点なんですけども、この iPhone8 Plus では問題なかったんですが、変えてから LINE の音声通話とビデオ通話がなんかこっちの声が向こうにうまく届かない。向こうからの声は全然聞こえるんですよ。ただ、 ここっっっちからら喋った音が相手側に聞こえづらくなってる向こうの声を自分は実際聞いてないんで分かんないんですけどもえ聞こえなかったえ何っていうねなんか音声が届いてない感が結構頻繁にあるんですよなのでうん このの機種が悪いのかな、まあ、そして2つ目指紋認証がなかなか反応しないこれ結構痛手、まあ、指紋認証使うなって話したんですけどもやっぱ欲しいよね iPhone8 だったらペッてなんですけどこいつの場合なんですけどもちょっと見せますね一回触ったらこう指紋認証の場所が出るんですよこう押しますほらもう一回してください やっと出たみたいな。もうこれがなかなかストレス。指紋認証解除したら解決する問題なんですけども、つける場合に関しては、これに変えてからというものを結構反応が遅くて、何回かやってやっとなるみたいな。あーもういいやみたいない。そういうことが何度かありました。続いてですね、もうカメラかな皆さんカメラ撮りますでしょうか過去に撮ったものをですね、紹介していきたいと思います。じゃあこういう感じです。 いかがでしょうか iPhone8 プラスで撮った場合は全体的にですねピントがきれいに合うんですよただこのンプロで撮るとピンポイントで撮れたところは綺麗なんですけども周りがボケるっていうかブレてる感じがするんですよあと色が濃い iPhone に関しても、まあ、加工はしてんですけどもこのンプロで加工しても目立つカメラでカシャってするんですよ音がねダサくてでかい iPhone 最高これが今まで使ったやつですポコッもう一回いきます ポコッとよくないですかただこのてんぷろいきまーすでけえなめっちゃ写真撮っとるやんガラッガシャってのザッ撮ってますみたいなだからもう食べるときカメラをこうこれボタンを押さないように持ってここから音が出るのでこう閉めてからかもしくはもうこうやってっていう感じできるだけ出さないようにするためにギュッと押して。 っていうことをやってるんですけど、このね、ごめんなさい。<笑>というわけでですね、期待していた天ぷらなんですけども、サブ機にしてメイン戻したいと思います。だからすごいのは、動画がやっぱ綺麗なんでね、ATDR を対応してて、あと画面がでかいっていうところは本当にいいんですけども、戻したいな、という結果になりました。はい、というわけでですね、この例はですね、本当一例ですので、なんか参考になっていただければなと思っております。はい、ではですね、また次の動画で会いましょう 見た目にインパクトはっでかっ !SD カード外部ストレッ、えーと、他の具、えーと、こったところですけえー、とー、そして、より、より明るい、えより表、えー、と、指紋認証センサー、指紋認証センター、ここもね、カメラカメラいいな、カメ ラ, カメ ラ, カ, メラカメラいいよ、カメラ t g リバースチャージング。ん、違う、チャー、チャー、チング。チングチング。はい。で、画面がですね、こちら 6. 点おなんですかなんかメール来たのかな